これバターでやってるんだほぼね唐揚げですこれはあやヤバめっちゃいい匂いどうも貝原さんですこちらが至高の味の目です<笑>今回はですね貝原さんが食べたら絶対にブチ切れるであろうなんだけどめちゃくちゃうまい料理その名もやみつき鶏貝原さん絶対に言わない言葉の一つですねやみつきってね悪魔のとかも言わないと思いますねそれをやっていきたいと思います リュウジのバズレシピこのヤミツキイっていうのは当簡単まず至高の鶏もも肉ねこれはあの大ーに売ってるやつですそして至高のバターですねこれ大ーに売ってるあとこれ至高のニンニクですこれ中国産ですあと至高の味の素ですねあとの他ほもの材料はもうあの概要欄に書いてあります、ね、もうそれそれ見てください 今回はね、本当に病みついてしまう病みつき鶏っていうのを作るんですけども病みつき鶏というのを作るかりやっぱり、ね、病みつきという言葉をやっぱり理解してはいけないんですよ病みつき酒を飲まなきゃいけないっていうことなんですよねじゃあやっていきたいと思いますじゃあこれが貝原うさんも認めた「氷結レモン」いただきますあ病みつき酒っていかなりったっけ いつでも、俺の味方お前だけじゃあやっていきます鶏肉はねもも肉は今回使います胸肉でもできなくないんですけどあ、まま、僕はもも肉の方がね焼くの簡単だからまあ、ま、こ, こんな感じでねもう僕とつもうここのも肉は、ね、もうあの一口大に切っていくとまあ一口大に切っていきますこうやって、ね、このね鶏はね マジ簡単切りましたえっ、ー、とこれにね下味ね下味をつけます、はい、鶏肉でここにさあ塩コショうこれ一番簡単だからねはい塩コショはいします、はい、パラスとはいそしたら片栗粉ね大さじ1あとね半分これをまぶすことによってこのタレの辛味みもよくなるし鶏肉は柔らかくなるしお酒は美味しいし もう全て完璧な具合になります。私私やります。はいはい、じゃあもう こ, これは OK もうバッチリじゃあね、やみつき鶏に重要なのにやみつきだなんですよ。もうこのタレを覚えとけばもう全部大丈夫。砂糖ですお砂糖大さじ1杯。 こうやってね、大さじ1杯でやるときはね砂糖とかね、こ粉末のもんからやるとほら汚れないからねそんな感じでえっ、ー、とー何これ醤油です醤油うゆとあとこの酒ですねはい僕の命のていうか僕ですこれはそしてケチャップですねケチャップ大さじ1杯 この闇つき誰が最高なんですあすいませんあともう1個ありましたニニねにんにくね入れますにんにく入れたら何でもうまくなるから何でもにんにく入れた方がいいすですでここにね味の素ですはいこれ入れますはい、えー、そしてタバスコねでこれを1234振りこれで、ね、辛みとね酸味が付いてね エローうまくなるんですこのタレこれやみつきタレなんだよあのー、やっといてくださいこれはい全然バターね入れて溶かすんですねちょっと足りないやみつきが足りねえぜバーサーカーソウル俺のターンドロープレイヤーにサタッくじゃあ入れていきまーす 下にやってパリッとやるとこれがもうやみつきですよはいこれがやみつきじゃなくて何がやみつきかっちゅう話っすわパリッとねでこのこうこうこうまあまあまあ、ま、もうこれバターでやってるんでほぼね唐揚げですこれはほぼ唐揚げ人間の本能に訴えかけていくそういう料理を、えー、たまにはやっていくはいこんな感じでね いい感じにパリッと 焼, い焼けてくるんですわこれが焼ける最強の最強のサルもう、はい、入れていきます、はい、あやばっめっちゃいい匂いいやこれはビールだービールだよこれ は, は、ね、じゃあ持ってきてくださいます う, わーうまそうああもうああや だ, やだもう最高にやみついじゃんここに、ね、椒ですよバラバラバラバラバラあーこれですよもうブラックペッパー最高にご飯もお酒もいけるやみつき鶏 それでは闇つきたいと思います。いきまーすくーふー。でもレモンさんじゃないんだな。この瞬間を生きていると言っても過言ではないです。うまっ。 これさ、ビールだこれおいこれ大好きこれ商品化しようこれうますぎる最高だねこのソースうまいなこれマヨマヨいきますうまこれビール合うマヨやばいこれいやこれ本当と本当いということでじゃあ僕も召喚しますブルーアイホワイトドラゴン、えー、これからアルティメットドラゴンになってきます 乾杯乾杯いただきますいただきますうまっちょっと止まんないっすよこ、ね、れうまう ん, う, ん<笑>うまいこれこれいこうこ、ま、れもももなのがいいよね胸でも大丈夫なんだけどもももがねやっぱねやみついちゃうい<笑><笑>ということでお願いしますじゃあ閉めてもらてということでデュエスタンバイ<笑><笑> は<笑><笑>いは い, い。でそれ俺の、ね。<笑><笑><笑>俺がキスマイふとっつだったら気にするけどさ。イン ト, <笑>イントネーション。<笑>キスマイふとっつ。<笑>おじいちゃんみたいな<笑><シ>。C C D。C D。<笑>で、キスマイふとっつじゃないキスマイふとっつじゃない。<笑>キスマイふとっつなの？キスマイふとっつじゃない。 いや、俺本当にそうやって思ってたんだけどい や, いやマジでフットツーフットツーなのフットツーじゃないのえその聞いてないよそんなのあそうみんなフットツーって言ってるそのそのストツーみたいにキスマイフトツーターブキスマフトツーターこれエンディングで使っております